お母さん、最近はスマートフォンで何でも可能です。お母さん、最近はスマートフォンで何でも可能です。お母さん、最近はスマートフォンでででも可能です。見すぎると目の健康に良くないよ。 見すぎると目の健康に良くないよくないよ。心配しないでね。私も知っています。 心配しないでね。私も知っています。